こいつにこいつにこのスイングさせといてスイングしといてねじゃあもうドラムソロみたいになるでしょでこすり方を開発についていけば 大きくしてて大きく取って速くしてこんな感じでブラシってめちゃくちゃ表現力があって。 こんにちは、黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。えー、今日は「ブラシの」の、えー「ブラシでどうやってグルーブさせたらいいですか?」みたいな話とか、えー「ブラシでこう演奏中この「さーっていう流れがこう、アクセントをつけるとそぎれてしまうのでどうすればいいですかとか。 えー、ベースに合わせてこう突っ込んだら結局こうみんな走っちゃってうまくいかないんですけどどうすればいいですかみたいな話が、まあ、ブラシ以外にもあったので、まあ、この辺を全部ブラシで、えー、説明していきたいと思います。ブラシってめちゃくちゃゃくジャズのこう、ねあのー 演奏としてはこれ何ですかみたいなねこう演奏終わったら「あのほうきみたいな何ですか?」ってよく言われるんですけどまああのこのブラシというこうこういうやつねで中に収納できるものもあるんですがたまたま今これあったやつはちょっと収納できないやつなんですけど こ, れこうやって何で収納するかってここがねこうすぐこう折れ曲がっちゃったりするから収納しておくと長持ちするよっていうだけの話なので綺麗にこうねケースの中に入れとけばこのままうまく 保存できると思いますピョーンって出ちゃったりすると困るんですけどねそういうのはまあ、ペンチで抜いたりします。はいで、えー、ブラシっていうのは、えー、基本的には僕はあのエド・シグペンというピーターソンのバンドの、えー、ドラムの人にねブラシをちょっと教わったことがあってまあ、その人のビデオを見て勉強して実際生でお会いして何回か、えー、やっていただいたんですけどまあもうあのビデオのままですよ。で結局テティィッックククタク ブラシっていうのは、こうしなったところで叩かないとリズムが出ないです。こうやってやっちゃうとボ。ぼやっとしちゃうので。なので、こうキュッと握って、こう先がこうしなったところの先を当てるので、このスピードがつくんですね。なので、ブラシで練習してるとすごい。 あのドラム自体ががすすごくは音がはっきりするスティックでやっても結局こう弾く癖がつくので、えー、非常にいいと思いますなのでこれでルーディメントなんか練習するとすごくいいと思うんですけどでこれでアクセントノーアクセントで実際のアクセントの記号がついてるところはフラットサウンドって師匠やってましたけどフラットサウンドってここら辺をこうダメに押し付けるみたいなこう叩いちゃうとパチンって言っちゃうので。 叩いた後ちょっとミュートかけるみたいにこう画面を押し付ける こ, のこれがアクセントに使えますなので、えー、シンバルレガートっていうのはでもシンバル叩くとこう残響があるでしょでこの残響を左手で表現しますで まあ何回もやってるんですけど、えー、とグルーブ出す時にポイントで皆さんよくなるのが、えー、とオープンクロスっていうのはみんなできてるんですけど左手がこするのがこっちで叩いてみるとスシャスシャスシャスシャとこうこのこするところで出てるリズムと こ, のこっちで出してるリズムがずれちゃうわけ。 これでグルーが出ないい人がめちゃくちゃゃく多いですねなので、えー、とこ こ, こ, こすり始めたところが1なのでこうイメージ的にはねこういうイメージこうクロスオープンクロスオープンをこうやってやっていくとイメージ的にはこうですなのでカッカッカッカじゃなくてワンツーワンツーのイメージです そうだからこうブワンツーワンツーワンで左手をそのままこうやってやるんじゃなくてそのまま落としてこれ別にこっちでね叩いてもいいんだけどこっちで叩くとこれ引っかかっちゃってこうね演奏が途中で途切れたりすることもあるのでまあできるだけこう差してあげると。 こういうい感じでまあこれがうまくできてるとアクセントやった後も打ったって合わせた後にシャーッなんかこうこのパルスをね絶やさないようにすればかなりうまくグルーヴできることができます。でえっ、ー、とブラシの音よりも僕は大事だと思ってスイング感で大事なのはハイハットだと思っててなので僕あのおもちゃドラム叩く時もカ穂ん叩く時もできるだけ左足のタンバリを踏むんですね。 で、このハイハットの位置っていうのがスイングのポイントにもなるし走らないポイントにもなるっていうすごく一応大事なのででベースが四分音符を弾いていってベースがポンポンポンポンとこう弾いてこう要はトップを弾く要は、えー、と4拍ある中でその拍の頭ぴったりで叩いちゃうと拍の頭っていうのは安定してるんですね。なのでないと推進しないから。あの 落ち着いちゃうからね。ボンとんちょっと前を前を前を引こうとします。だからえっ、ー、とブラシなんかのこのこれはついてってもいいです。で、24は2004泊は8ビートの時もそうですけど、溜めるでしょ。で、その溜めたところでスイングするんですね。だからベースが12。34って言って、2と4のところの発音したところの、ちょっと後ろちょっと後ろを引いてあげる。これがすごい大事。です。 ワン・ツー・シー・ニこのベースラインに対してぴったりだと良くなるのはみんなベースといこれはみんな走っちゃい落ち着けないですねなのでトントンとベースが通り過ぎたらちょっと後 これがあると、手が、例えばもっと前を叩いてもずっと前を叩いてもあの、これが食い止めてくれるしこれがスイングさせてくれるブッうんこれがね、このため具合が これマチマチじゃダメなのじゃあハイハットしっかりやるとじゃあ手はどうかっていうとこれでスイングしてるんで手は例えばもう全然関係なくてもでさっきやったみたいにビート出せば要は左手でちゃんと。 を出せばスピードが上が上ってきこるでしょだから同じテンポだけど左手をゆっくり大きく取るこういうふうに取る。っていうのもできるし今度はブラシをちっちゃくやるとシて感じで大きくしていく。 一拍ずつ回せばもっと速くなるから。といった具合にねえー、とブラシっていうのはものすごいこのこするタイミングのとこがポイントで大きくこすってこいつにこいつにこのスイングさせといてスイングしといてねじゃあもうドラムソロみたいになるでしょで こすり方を開発ついていけば。ちっちゃく。だんだん大きくしてて。 ビッグ取ってー速くてー。こんな感じでブラシってめちゃくちゃ表現力があって音量大きいところとかはもうシンバルとかバッチリ叩いてあげればスティックよりスティックのちっちゃいよりもずっとずっとでかい。ブラシからスティックに持ち替えたら必ず盛り上がると思ってる人もいるんですけど、えっ、ー、とスティックのちっちゃいところと、例えばあブラシの大きいところだと。ちっちゃいとこから。 こんなふうにブラシのフォルテッシュは。 スティックのメゾフォルテよりも大きいぐらいな感じのイメージですねブラシって大きく擦ったり大きくちゃんとしっかり叩いてあげればかなり盛り上がれるのでもうブラシだけで1曲いくっていうのはもう全然できますなのでこういう表現力がないともうあのブラシを擦るイコールこれだともうも組み立てようがないのでちっちゃいところ開いたゆっくり擦る みたいいいなのが色々できるといじゃあハイハットなかったらどうするかっていうとこのシンバルレガートは全部トップだとおかしくなるので2音だけ溜めてあげれば当たり前のようにこう同じようにハイハットの役割をするし、えー、ジミー・コブみたいなスタイルだとレガートト自体は全部ベースと突っっ込んででいいてハハイハットで食い止めるみたいな感じフィリー・ジョーとかアート・ブレイキーとかは2音をしっかり溜めてレガートするので。 ハハイハットがななくても成立すするみたいなスタイルですねでトニー・ウィリアムスとかジャック・ディジョネットになってくるとシンバルレガートもハイハットも全部 レ, レードバックし始めるのでそうするとベースがトップにいてそこからの距離っていうことが自分でうまく取れる要はイーブンエースのスイング感っていうのがあるんですけどこれが一番難しいんですけどこういったなんかいろんな組み立て方がいっぱいできます。ということでなのでブラシだけでもめちゃくちゃいろいろできるので、えー、今見みたいなポイントです。特にハイハイットのの位置っていいうのはすごい大事 で、あのー、ハイハットの位置さえ取れてしまえば、なんかスイングってうまくできるようになるので、そこら辺をもしよかったら練習してみてくださいえ。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。